えー、と7番ホール、えー、とパー5です、えー、とセカンドとグリーンのセカンドショットの後にあの大きな割れ目というか砂漠がありますティーショットは普通に打って問題ないです狙、うん、った通りのところにフェードじゃないど真んか お、これはやばいですねこれは砂漠に落ちた可能性ありますね、右の。うん、多分右の砂漠ですねっ、うんえー、と竹内さんの7番ホール、ティーショットは右に大きく曲げて、このブッシュの中です、幸いにもスイングはできそうです。 ドローをかけて。えっ、ー、と、これグリーンは、いや、今見えてないけど、右奥がグリーンですけど。えっと、ブッシュがあるんで。左のバンカーの左ぐらいが安全地帯です。ちょっとダフってしまう、あっと右に跳ねて。やばい。再び同じ。 ブッッシシュででででですすすをててきえか<笑>プロロ、えーとティーショットかななりり飛んンンググホールののの打目がが残い追風リ待っっままウド と, と右サイド狙いで行きますそうですね右の方がいいですね。左になんか これはちょっと。あ。これは大ピンチですね。ちょっとプロとして、萌香プロとしてはミスショットで。バンカーより右に行ってしまいました。ね、えっ、ー、と、み。十ヤード下り。ええー、萌香選手のミスショットを見たので。手堅く行きます。<笑><笑>手堅く百六十ヤード。三、えー、打目。まだ。このブッシュの中です。 けて い, いんだ、うん、うあっんやいないこれは萌エカプロと同様右に行ってしまいましたけどバンカーに確実に入ったの見えてるのでロストはないですえっ、ー、と竹内さんのロングホール4打目ですえっ、ー、とグリーンまでは1 0 0 3 0ぐらいでしょうか もうん、ナイスですね。グリーン奥、ちょうどこぼれたかこぼれないかぐらいです。4打目を打ち終わりました。2オンを狙ったモエカプロの球はですね、こっちがグリーンなんですけれども右に大きく曲げて今探してます。当た？いや。 うん、あのここから転がって入りましたあ怖いですアンプレ見つかっ一瞬クラ食らう方で、ね okay、88ヤードですもう一回プロ、ね、えー、と2打目2オンを狙ったのは良かったんですが曲げてこのブッシュの中に入れてアンプレアブルでここにドロップしました残り88ヤードグリーンは ね, ね, ねえね、ー、えで、ー、えーえー、っと見えてるけれども下を通すしかない状況です、はい、下を通って抜けてきましたが届かなかったかなあギリギリまで行ってますねオッ、はい OK、です、はい、グリーン手前三メートルぐらいのとこ ろ, ところまで行ってます。 ね、7番ホール、萌エカプロ2打目がブッシュでアンプリアブルのあと4打目でここまで来てます、25ヤードぐらいですねあーちょっと大きめで竹内さんと同じところまで行ってしまいました。<笑> 左の、えー、と竹内さんが4打目でここ に,、はい、ここに来ましたロングホール、えー、5打目です何それちょっとなんかパ<笑> タ, ターでやって跳ねちゃいました<笑>、えー、下りだからちょっと怖くて打てなかったんだよねもう1回プロ5打目です ショートじゃない。惜しくも届かず7ですね。竹内さん7です。ナイス。えっ、ー、と前のホール7番ホールお互いトラブルでダブルボギー同士でえっ、ー、とここは8番ホール。 池越えです。三十六ヤード、OK、池越え、え八番。八番ヤンで打つそうです。もう狙い通り、いいおお、いい感じでドローがかかってます。これは大きいかもしおお、寄ってますね。ちょっと大きいや。ちょっと大きいかもしれないけど、いい感じのイメージ通りのショットでした。もう一プロ何番ですか？ のの軽めですショットだそうこれもいいショットですけどモエカプロの持ち玉のフェードではなくてまっすぐ行ってカラーから多分2 3メートルぐらいのところにちょっとショートですね。 でもう1回プロ向こうがティーイングエリアで池越えのパー3ここまでボール持ってきてます2段グリーンで旗が奥ですね25ヤードぐらいある寄せになりますこれは難しそうです8番ホール2打目です うん、2メートルぐらい工場です竹内さんのティーショットはパー3のティーショットここまで来てますトレンドスマイスト残り1 3ルぐらいでしょうかあやめて止まってたまっすぐでしたね<笑>最後ちょっと右行ったけどほぼまっすぐで ちーっ と, チョイス、えー、と8番ホール2人とも 2m ぐらいのパーパットを残してますうわー惜しいこれも OK で2人ともボギーですえーっと9番ホール えっ、ー、と四百四ヤードパーォです。九番ホールここはフェアウェイが左と右に分かれてますて、ねか。かなり上げている。左のフェアウェイから行くか右のフェアウェイの。左のフェアウェイまで二百ヤード。えー、っともう一回プロはアイ。あえあのあそこのさあの赤クイアルじゃ ん, 真ん。真ん中の赤クイが百八十三ヤード。はいはい おー素晴らしいメイドじゃなく珍しくドロー系じゃなく素晴らしい強一だねおーギリギリだよ、ね、おーおいナイスショットナイスショットあ あ, あ, あ, あいやこれは竹内さん右狙いのがいいんじゃない左行っちゃうだって183ヤードっていや向かい風でさ今のモイカプロのでもギリギリ超えたぐらいだよいやちょっとね 力いや、これはかなりトップ、ハーフトップ気味だけど、ランが出るんで、フェアウェイど真ん中、200ヤードぐらいは飛んでます。とい200ヤード以上あるえ、えー、と竹内さんの9番ホール、ティーショットは、ややハーフトップ気味で、ランが出て、200ぐらい飛んでます。パー もう右から ド, ロードローかからないとバンカーの奥行っちゃったかなえっ、ー、とモエカプロのティーショットえっ、ー、と川をギリギリここの川をギリギリ越えたところです残り180ちょいぐらいかなでーー、はい、5番ユーティリティはい番ユーテティィリです いい当たりだけどやや右グリーン右ですねはいモエカプロえと2打目がここまで来ましたえっと15ヤードぐらいでしょうかピンまで15ヤードぐらいですおおオッケー、OK、ですねオッケーパーです オッケールースインペディメントどかしていいルールになってるのでルールを多用してます<音声>えっ、ー、と竹内さんの2打目がここで3打目3打目約20ヤード近いバンカーショットですアウトサイドイン バンカーはアウトサイドにまあまあ、おナイス止まれば止 ま, 止まらないんで78メートルオーバーっていうところでしょうか竹内さんはバンカーから3打目ここに寄せて、えー、56 メ, メートルのパーパット萌えかプロは先に OK が出る見事な寄せでパーで上がってます。 1m オーバーでボギーパット 1m ほどのボギーパットですはいナイスボギーですっボギーえーと前半終わって<笑>ーーや日陰えーとハーフ小用手コースを終わって 萌、えー、カプロが40竹内さんが42マッチプレーは7ホールハンディをもらってハンディホールもらって3アップだそうです次は、えー、っとエルドラドコースです